ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。画面の奥が南多摩駅です。で、画面の手前が府中本町駅です。今日は南武線の多摩川橋梁に来ています。ここまでどうやって来たかというとえ、自転車で来ています。結構何十キロも走ってここまでたどり着きました。あ、南武線がやってきました。 天気がいいので撮影のしがいがありますね多摩川を渡ると東京都から神奈川県に入るイメージなんですがえここの辺りはまだえ多摩川を渡っても東京都のままですちょうど撮影しているポイントが工事していましてえ結構ガガガガ ガ, ガっとうるさい感じでしたがちょっと振り返ってみると地爆に水をやっているところが取れました緊急事態宣言の中ご苦労様です 中本町駅から南武線がやってきました E233 系で6両編成です南武線はどれも6両編成で走ってますねすごくいい天気ですね画面の手前には府中市の郷土の森公園というのがありましてそこにデコ市が飾ってありました 橋を渡っってて左にカーブしいいいく姿がかっこいいですねあの崖のところには富士通の工場があったらしいんですが今は、えー、崖が崩れて危ないそうなので、えー、工場が閉鎖されているそうです南多摩駅の前には稲城梨之助っていう梨のキャラクターがいるそうです多摩川の沿線は梨が有名でみずみずしくて美味しい梨が取れますあとは画面の手前には東京競馬場というのも、えー、あります 東京競馬場のコースの真ん中には子供たちが遊べる場所があって、えー、ミニ新幹線なんかが走ったりしてます。楽しめます。私の下から南部線を楽しんでる方がいたので私たちも下から見たいと思います。さあ南部線を横から見るか下から見るか。あー来た来た南部線来た。 ましたか南武線を真下から見るなんて貴重な体験です。南武線を横からも見ましたし、下からも見たので別のポイントに移動したいと思います。ご視聴ありがとうございました。